プレゼンツっかの皆さんです日常が変わってしまった3年どんな困難にも立ち向かっていく決意お祭りがある世界を諦めることなくまっすぐに輪っかの演舞でその喜びと強い意志を表現します一緒に盛り上がってくださいそれでは踊っていただきましょう グラフィックホールディングスプレゼンツ。わっかの皆さんですど。どうぞ。こんにちは。グラフィックホールディングスプレゼンツ。わっかでございます。ええー、わっかのエム、一緒に楽しみましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは参ります。わっか二千二十二。はと。 ありがとうございました。ありがとうございます。